o i n g go t h e h o s i t a 30周年、応援ありがとうございました。